こんにちは百集武道具店のうがですやってますかお今日も気軽に聞いてくださいほら今日も景色の綺麗なところ来てます今日はね商談審査に 100% 100% です落っこちる 考考え方ものの考え方方のの話をします、えー、商談審査ってやっぱりね我々一般の剣道愛好家にはとてもとても励みになるものなんですけども 100% 落っこちちゃう人はこういうものの考え方してるんじゃないでしょうか、えー、こんな事件が事件じゃないこんな出来事がありました。 えー、あるまあ男性の方がね、えー、結構、年配の方なんですけどもなかなか6段審査全国審査に、えー、通りません、えー、それこそ、まあ、何年も前の話なんですけども、まあ、10年間 も, もっとなってるかもしれないですしなかなか合格しないんですでその年もおまた落ちてね、えー、帰ってきてこんな話をされてましたもう腹立つわとまた落ちたわと、えー、もうこれまでね旅費とか宿泊費とか考えたらもうどれだけ使ったかわかんないと。 もう腹立つともう全県連全日本剣道連盟火つけて燃やしたろかって言ってたんですそれもちろんあの冗談ですよ冗談でね、えー、その落っこちた恥ずかしさも含めてこうさらっと言ってたんですけどもその全県連火つけて燃やしたろかって聞いた時におちょっときにこれはなかなかだなと思っちゃったんです、えー、要するにですねこれしばらく経ってから分かったんですけどもなんでそういう言葉が出たかっていうと ももうもちろん真剣に言ったんじゃないですよ、本当燃やしたわけじゃないけどね、本当に、えーまあ、気軽な聞いてほしいんですけど、なんでそういう言葉が出ちゃったかというと、要するに、悪いのは、 私じゃないってことなんですよ、悪いのは審査、ちゃんとできなかった全県連、で先生方が悪いんだ、まあ、そういう考えから思わずそういう、えー、言葉が出たんだと思うんですよね、私の剣道は悪くない、私は一生懸命稽古しているとお、そういう考えだと思うんですよ、これが多分落っこちる人のものの考え方なんですよ。 で、一方ね、これ今覚えましたね。落っこちる人のものの考え方。そして一方、審査員の先生ってどういうものの見方をしてるかっていうと、これはも う, もうずっと前のある先生のブログになるんですけども、ま、まあ言っちゃうと、えー、僕の大好きな岩手大学、元岩手大学の剣道部師範の浅見豊先生、もう間違いなく僕の剣道人生を変えて、えー、いただいた、あ 先生の一人です、えー、その先生がねもう昔々のブログでこのように書かれてました、まあ、6段と7段審査の違いはあるんですけどもこういういいいにちょっと聞ててください、えー、さてこの日の7段審査の受診者数は1503名結果合格率は 6.8% 昔は結構厳しかったんですね、えー、厳しいと思うでしょ、はい、はい思います確かに数値からすればそうだけど合格に値する受験生が少なすぎるのってい う, ふうに書かれてるんです続けますね。ね 巷またでは良い面打ち1本さえ当たれば合格できるなんて思われているかもしれませんがちょっと思ってました僕、僕そんな単純なものではありません実際に審査員の目から見て自力があるから打てた自力がないけど当たったこの違いは先生方には分かりますからねって書いてるんですそれがどうして分かるかっていうと構えた状態でその先生が その受診者の方と稽古のお相手をしている場面として審査を見るからってことなんですよね<笑>まあこういうことなんですよ要するに、えー、審査員の先生方の目から見るとその受診者数のレベルが全然達してないとどうですか。 この2つ、えー、落っこちる人のものの考え審査員の先生方のものの考えすごいこの深い谷間がないですが全然違うでしょだからあの今一度自分を見直して、えー、素直になる気持ちが大切だってことなんですよね。えーでもまあ、僕は、まあまあ、全然生意気言って申し訳ないです本当にもう言う立場にはないんですけども、まあかというと、ね、それはあくまで一先生の意見じゃないのって、えー、思われるかもしれないですじゃあちょっと話もう少し書いてるんです。 続けますね、えー、その先生がね、えー、審査終わって駅まで向かうタクシーの中阪神の先生お二人と3人での会話です聞いてください7、えー、段審査に関しての会話です7、えー、段というのは単に8段の前の段ではない7段は最高の段位なんです8段あれは特別ですだから剣道修行者としては7段は最高の力量を持ってなくてはならない 最高のところまでにレベルを上げる稽古をしてこなければならないはずそれを受信者は分かっていないといつもと同じ傾向をして時期が来たから受診するそんな心がけではだめ受信者のレベルが低すぎますと。 おおこういうお話をされてたそうですもう僕も本当に身が引き締まる思いなんですけども審査員の先生方っていうのはやっぱりそういうねえ本当に公平な目で見られてるんだなっていうことでしたこの谷間<笑>じゃあ今日も見てくれてありがとうございましたまたいつかお会いできる日をちょっと大人向けの話でしたね